皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月23日、バージョン 6.1 のメインストーリーが終わりました。メインをクリアした後に追加されるクエストで、重大な事実が知らされるパターンでした。706番の追加クエストが本当にヤバいです。今からやる人は、すべての NPC の話に耳を傾けてほしいです。 クリア済みの人でピンときていない人は、今すぐ再リプレイしてほしいくらいの重大クエストです。とはいえ、何が真実かというのを語るのはおこがましく、NPC の話だけを聞いて分かった気になってはいけません。ここの亡霊たちの話を聞いて、リナーシェはそんな人じゃないよと反論するのは簡単です。でも、私の中で、リナーシェならやりかねないなという思いが少しはあるのも事実です。ただ、それをやったリナーシェは、天聖峡に呼ばれることはなくなるはずです。 そういう、もしものストーリーに思いを馳せるのも一興かもしれません。天生教のメインストーリーよりも、ベリナードの建国物語に心を奪われてしまったバージョン 6.1 となりました。ともあれ、バージョン 6.1 のストーリーが一段落したので、ひとまず人間からドワーフの姿に戻りました。そろそろ妖精の国の季節イベントが始まるので、それを楽しみに待ちたいと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。